さて、ズームで参加している方にご案内です。発表前にズームの操作を練習しましょう。質疑でズームの挙手を使います。ズーム参加、ズームの画面の下の参加者というアイコンから挙手ができます。操作に慣れるためにまず挙手をしてみてください。 ありがとうございます。手を下ろしてください。もう一回操作の練習をしましょう。Google Apps Engine ンンの Python2 を使ってて苦労した経験がある方、手を挙げてください。エンジン使ったことある方がどれくらいいるのかな気になり。 ありがとうございます。誰もいませんでしたね。<笑><笑>では、特注のに、ズームのチャットやツイッターに質問や感想などを書いてもらっても大丈夫です。あと、YouTube で見てる方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、pyconjp underscore2 です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。 それではこれから弓山さんの発表を始めます。タイトルは Google Apps Eng Engine Python2 to Python3 Migration Journey です。発表時間は質疑を含んで30分です。 発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。カメラをオンにしてください。はい、はい、大丈夫です。では、読み上げをお願いいたします。はい、えー、私の名前は弓山明です。発表のタイトルは GAE Python 2 to Python 3 Migration Journey です。発表説明は日本語です。 発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございました。指山さん、画面共有をお願いいたします。はい はいそれでは弓山さんを拍手でお迎えくださいどうぞはいありがとうございますえっとではパイコン j p 1日目の後半戦に入ったところだと思いますがえっと私の方から GAEPython2 から Python3 へのマイグレーションジャーニーということでお話をさせていただきますよろしくお願いします えー、このセッションでお話ししたいことなんですけども、まあ、あ GAE そのものとど う, どういうふうに付き合ってきますかという話というよりは、まあ、レガシーシステムとどのように付き合っていくかという観点で皆さんに何がしかお伝えできること、学びがあるといいな、学びをお伝えできるといいなと思ってスライドを用意してきました。まあ、レガシーシステムとまあ付き合っていこうしてもですね、なかなか その、なんでしょう、レガシーシステムをどのようにモダンに転換していけばいいのか、みたいなところってなかなか確率的な答え用意できないと思っていますし、まあ、そういったところをですね、付き合い方、レガシーシステムとの付き合い方を一般するのは難しいんですけども、まあ、あの私たちの一つの事例という形ではあるんですが、皆さんにお伝えすること、する中で、まあ、皆さん自身の、あの、関わっているシステムだったり、あるいは、 日々の業務の中でですね、何がしかヒント、役に立つところが、あの、持ち帰っていただけるといいなと思って、あの、今日、私たちの事例をお話しさせていただこうと思っています。で、えー、っと、自己紹介、入らせていただきますが、えー、っと、私、弓山明と言います。えー、っと、株式会社レビーという会社で、まあ、共同創業者、一緒に会社を作ったメンバーの一人であり、また、CTO という役割を今、えー、取っています。 で、私たちの会社、レビーという会社は、まあ、あの、宇宙研というところで一緒に、あの、学生時代研究していた仲間が集まって創業した会社でして、まあ、あの、宇宙開発の現場だったりとか、あるいはいろんな情報システムの現場、携わるメンバーが、まあ、あの、いろんなシステム開発を取り組む中でですね、あの、課題に持っていたことを、まあ、持ち寄って、システムデザイン、システム設計の方法論としてフレームワーク化して、 ま、システミングという形で整理したものを、ま、あの、セミナーだったり、研修だったり、あるいはウェブサービスを通じて、皆さんに価値を届けていきたいなと思って、いくつかの授業を行っている会社になります。で、えー、今日のお話の流れとしてはですね、 まあ、まず、私たちのシステムの状況だったり、背景、バックグラウンドのところの共有から始めさせていただいて、まあ、移行プロジェクトの戦略をまあどのように決めていったのかというところをまあ少し手厚めに皆さんに共有していきたいなと思います。その後、まあ、あの移行プロジェクトで具体的にどういうことを実践してきたのか、どういうことに注意して進めてきたのかというところをまああの紹介、それぞれ具体的な実践例を紹介していきたいと思います。 では、まず背景の方からなんですが、私たちが提供しているシステムデザインをサポートする SARS プラットフォームで v a ス s というサービスを提供しています。このサービスはいくつかの機能、様々な機能を持ってはいるんですけども、特徴的なものとして、例えばこういった四角いノードとそのノード同士をつなげるリンクですね、を組み合わせた システムモデルというものを使って、システムのいろんな側面を整理して、図式化して可視化することで、皆の認識を合わせましょうというようなところをサポートするウェブサービスになっています。こういったモデリングを行うツールというのは世の中にたくさんあるんですけども、ウェブアプリケーション上で簡単に動いて、 まあ、しかもこの右側にあるようなコミュニケーションのサポートもできてというようなツール、なかなか世の中にないと思っていて、そういった特色のあるサービスを開発展開していますで。このサービス自体なんですけれども、まあ、あの前身となるサービス含めて2013年末、7年前から開発を続けてきているサービスになります。で 7年間の開発の中でですね、あの Python のファイルもある程度増えてきます。500ファイル以上あったり、API のエンドポイントも300超えるような、ちょっとした規模のアプリケーションへと成長をしてきました。その成長するまでの過程はですね、本当に何度もいろんなコンセプト変更を経ながら進化をし続けてきていて、その上に今のアプリケーションが成り立っているという形になります。 そして、そのアプリケーションが動く基盤としては、あ の, 今日のセッションのタイトルにも書かせていただきました、Google App Engine というプラットフォームを利用していて、まあ、Python2.7 のランタイムを使っているというような状況になります。で、まあこ こ, 今日 こ, こであの聞いておられる皆さん、Python2.7 と聞くとうんと思うと思うんですけど、まあ、あの皆さんご存知の通り、今年の1月にま用を得ると。 というか、まあ、迎える形になりましたが、まあ、あ Google としては Google App Engine の Python 2.7 もうしばらくサポートはするよというあのプレスなり出てはいるんですけども、まあ、とはいえですね、まあ、あのレガシーシステムと言われてもまあ仕方がないというような状況になってきてしまっています。 まあ、Python 2.7 はまだ使い続けているものの、まあ、その Python 2.7 でですね、あの、いろいろな工夫をしながら、あの、この7年間、バルスの成長を、ま、支えられるように、変更に強いシステムになるようにということで、いろんな、ま、工夫をし続けてきました。例えば、まあ、あの、コメント、ノックストリングの中で型を書くような形で、あの、変更に強い、変、あの、 ようにしたり、ま、あるいは実装するときの実装者、開発者に対するサポートを強めていったり、あるいはパッケージの構造を分割していって、依存関係を整理して、影響範囲、あるモジュールの影響範囲を限定できるように、ま、工夫していくみたいなことを繰り返したりというような形で、ま、変更に強いシステムというのを目指して、いろいろな工夫をし続けてきました。一方で、 まあそうは言ってもですね、やっぱり型が欲しいと思う場面は多くて、まあ別のプロジェクトで Python さんの型ヒントだったり、あるいは Java だったりといった違う言語を触っていく中で、まあ型があることによって IDE とかサポートしてくれる部分というのが大きくなるということは重々承知している中で、まあ Python2 のドックストリングで工夫するみたいな部分ではやはりどうしても及ばない部分があって、まあ p y t h o n さんの タイプヒント型ヒンントト型使いたいいいいたなという思いが募っている状況にありました、また Python3 で、はい、導入されたデータクラスとか、結構便利な機能もあって、そういった機能も合わせて一緒に使いたいなという思いがあったんですけども、一方でですね、なかなか Google App Engine というプラットフォームでは Python3 のサポート、なかなかリリースされないという状況にありました。 で GE での Python さんがサポートされたのは2018年の8月にベータがリリースされて、その後12月に正式リリースというような流れになっています。でその2018年12月から1年経った後、まあ、2019年末というか2020年の1月のタイミングで Python2 の EOL を迎えているようなスケジュールなので、なんでしょう。 あの、Python さんのランタイムの歴史結構浅くてですね、あの、比較的最近出てきたんだな、というところをちょっと、あの、認識いただけるといいかなと思います。で、私たちも、あの、ここまでお話ししてきたように、ま、型が欲しいなとか、タイプヒント使いたい、データクラスとか Python さんの新しい機能を使いたいという思いで、え、見ていたので、この GAE Python さんのサポートを発表された後、実際にアップグレードしようと。 取り掛かり始めるわけですね。なんですけど、まあ、なかなか、あの、すぐうまくいかなくて挫折します。で、なぜかというと、まあ、GAE、Python2 と Python3、第1世代、第2世代でという、えー、住み分けがあってですね、ここに結構大きなギャップがあったんですね。例えば、第1世代では、まあ、Google App Engine 特有の開発スタイルを、まあ、行う必要はあるんだけども、アプリケーション開発に便利な機能を全部入り、 というような、まあそういった構成、コンセプトで実装されていました。一方で、まあ、Python 3.7 になって、第2世代になってですね、あの、開発スタイルは、まあ一般的な Web アプリの開発スタイルを実践してねという形に変わり、そして、まああの、アプリケーション開発に必要な、あの、機能は自分で選択して選びましょうと。第1世代の時には、もうインポート文1個書くだけで、メ、え、モ、ー、キャッシュを使えたりとか。 非常に便利な構成だったんですけども、そういったものを一個一個自分で選択して、設定して、組み合わせていきましょうというようなスタイルに変化しました。まあ、ここの違いというのは結構大きくてですね、まあ、細かく上げていくといろんな観点出てくるんですけども、まあ、当時私たちの移行を進める上で大きなギャップだったのは、まあ、そもそも一番下の部分、SDK の種類が違って、 Python 2では App Engine SDK しか利用できない。Python 3では Google Cloud SDK しか利用できない。みたいなところもギャップというのも一番大きかったですし、まあ、あの高機能な OR マッパーが移行チャレンジし始めた当初は、Python 3の方、移行先の方にまだなかった。みたいなところも、まあ、大きなギャップの一つになります。 まあ、そういったギャップがある中でですね、ギャップをまあ把握する過程で、あの、当初はあの Google App Engine Python 2から Python 3にアップデートしていくという行為は、普通の言語バージョン、言語ランタイムを更新するだけのプロジェクトだと思っていたんですけども、どうやらそうではなくて、基盤となる依存しているライブラリ、SDK そのものをまあどのように移行していくかというプロジェクトなんだな。 ということにまあ気づきがあったというのがあの背景、バックグラウンドで皆さんにお伝えしておきたい、前提として共有しておきたい事項になります。まあ、そんな背景の中で、まあ、私たちの移行プロジェクト、どういうふうに進めていこうか、どういう戦略を取ろうかということをまあ考え始めました。 状況をもう一度簡単におさらいすると、それなりの規模のアプリケーションで GAE Python 2.7 というランタイムを利用しています。そしてそれを開発、携わっているのは少人数の開発チームで、これからも継続的に開発し続けていきたい、機能追加をしていきたいというふうに思っています。そして、その変更していく、機能開発し続けていけるという意味で、 ま変更に強いシステムをま作っていきたいなという思いを持ってま開発を進めていきたいというふうに思っていました。ま、そういったあバックグラウンドのあるチームがですね。ga Python 2.7 という。まあ、レガシーなシステムとまどういうふうに付き合っていこうか、どういう選択肢があるんだろうかということをま考えていきました。 まあ、その時に考えた観点、すごく大雑把、大まかな部分ですが、こういった3つの観点で考えていたかなということをまあ振り返ると思います。まず1つ目は、そもそも移行するしない、今移行しないみたいな選択肢かもしれません。今移行するのか、今移行しないのか、みたいな観点で1つ考えていました。 一つ目、まあ移行しないという選択肢を取った場合には、まあこれからも積極的に開発し続けたいとかいうモチベーション、あるいは変更しやすいシステムを目指したいといったところと、まあ多少のコンフリクトはあるんですけども、まあでも Python2 でもまだまだ工夫できるところはあるよねというふうにまあ言おうと思えばできるかもしれません。まあ一方で Python3 に入ってとてもあの充実したタイプヒントだったりデータクラスだったり、あるいは 様々なサードパーティーのライブラリが、まあ、Python2 のサポートを、まあ、徐々に減らしていくだろうという今後を考えると、まあ、ここの選択肢、移行しないという選択肢はどうも取りづらい。まあ、変更に強いシステムを目指す上ではなかなか取りづらいよね、というところで、まあ、この選択肢について移行しようということを決断しました。そうなるとですね、次悩むのは、どういう環境に向かっていきますかどの環境に移行していきますか というポイントだと思っています。で私たちにあったのは、まあ、当時 g a の Python2 という環境を利用していましたが、まあ、そのまま g a の Python3 に行くという手もありますし、まあ、他に g a 以外のプラットフォームを使うという選択肢もあれば、あるいは Python 以外の言語とい う, もいうのも選択肢に入るかもしれません。まあ、そういった選択肢も当然あの考慮はしたんですが、まあ、一方でですね、 私たちのチーム、少人数のチームで複数の言語、複数のプラットフォームをメンテナンスしていくというのはなかなか難しい部分あるよね。一つの言語、一つのプラットフォームで学んだことが、まあ、複数のサービスに還元できるという状況と、まあ、それぞれのサービスごとに異なる言語やプラットフォームを選んでいるという状況では、まあ、なかなか投資対効果、ROI を良くしていくというのは、まあ、ギャップがあるなというところを実感として、 過去の経験として持っていたので、まあ、そういった観点も踏まえてですね、まあ、あの他のプラットフォームに行くという選択肢は選ばずに、まあ、あ GAE Python さんに移行するという道を選択しました。まあ、これの選択肢を選ぶことでですね、まあ、あの既存の GAE に対する知見だったりとか、Python の知識みたいなものを活かせるよねというメリットもありますし、まあ、既存のデータベースをまあ継続して使うことで、 使うことができて、まあ、データ移行など、まあ、コスト払わなくていいよというメリットも出てくる。そしてまあ何より、まあ、Python3 で、まあ、Python2 と近しい文法ながらも、まあ、型ヒントだったりデータクラスだったりといった新たなメリットというものをあの享受できるというのも、まあ、この選択肢の良いところだなというふうに思っていました。一方で、まあ、あのこの後 少し後で紹介しますが、GAE の Python2 と Python3 では結構ギャップがあるよというところも冒頭でお話ししましたので、そこについてもまあちゃんと投資をしなきゃいけないなということをこのあたりで考えています。そして最後ですね、システム移行、どのように移行をしていくかというときのアプローチとして、大きくこの2つのアプローチがあるかなと思っています。 まあ、ある時点においてアプリケーション全体を一括で切り替えるような全面切り替えのアプローチを取るのか、あるいは新旧2つのアプリケーションを平行稼働しながら少しずつ切り替えていく、じわじわ切り替えていくようなアプローチを取るのか、といった大きく、大まかに2つのアプローチがあるかなと思っています。 全面切り替えのアプローチ取る場合には、まあ、平行稼働のための複雑な仕組みづくり、システム構成を取る必要ないので、システム自体はシンプルに保つことはできるんですけども、一方で、全面切り替えのタイミングまでに、既存システムの全てを作り直す、作り変えていくというのが必要になってきます。でこの作業を機械的に行えるのであれば、実現可能性高いと思っていて、 まあ、例えば言語のランタイムを、言語バージョンを更新するだけであれば、Python2 から Python3 に対して、まあ、あの、非互換のあるライブラリを置き換える、非互換のある文法を、記法を、まあ、変換するみたいな機械的な処理で対応できる場合も多いと思うんですけど、今回私たちが対象としているシステムの場合には、基盤となるライブラリ、SDK の互換性というのはほぼない状態なので、 それらを300超える API を1個ずつ手作業で切り替えていく、作り替えていくというのはなかなか難しいなというふうに感じていました。まあ、対するまあ平行稼働というアプローチ、私たちは選択したんですが、まあ、こちらのアプローチを選ぶとですね、どうしても平行稼働のための仕組み作りが必要で、その部分のまあシステム構成というのは複雑になってきます。しかしながら、 まあ、最初の切り替えタイミングの時点では、システムの一部分だけ移行できていれば、システム切り替え始めることができますし、少しずつ試行錯誤しながらですね、試しにリリースしてみて、リリースの中で学んだこと、実践から学んだことを、また実装に反映して改善しながら進めるということがまあ取れるという意味でも、平行稼働のアプローチをまあ取っていく方がいいだろうと。 システム構成は複雑になるけれども、それ以上のメリットがあるんじゃないかというふうに考えて、私たちはこの並行稼働をしながら移行していくというアプローチを選択しました。で実際にシステム移行を始めるときに気をつけた点としてですね、あの冒頭でもちょっとお話ししました。開発しやすいということを重視して、その変更に強いシステムを作りたいというのがそもそも移行のモチベーションだったので、まあ、の開発しやすいと。 ということを重視して、あの、実際の移行プロセスを進めていきました。で、それがどういうふうに効くかという、効くかというとですね、あの、冒頭でもお話ししたこの GAE の第一世代、第二世代の違いで、第一世代はオールインワン、もう全部込みで簡単に開発始められるよという便利な構成になっていました。一方で Python さん、GAE Python さんの方の構成は、あの、自分で 組み合わせて自分で必要なものを選んでいきましょうというスタイルになりましたというところのギャップをお伝えしました。でまあ、私たちはこの GAE の Python2K 第1世代の方で、まあ、この便利な機能、ローカル開発時のエミュレーターだったりとか便利な機能を使って開発していたので、まあ、ここの部分をですね、ここのギャップを補えるような補うための仕組み作りというところを 移行プロジェクトの最初の頃に投資することであの移行しやすい、開発しやすい状況を保ったまま移行に移行の開発をシステム移行の開発を進められるような環境づくりというところを進めていました。でここ の, あのギャップを埋めるための仕組みはですね、あのこういった形のライブラリとして整理してあの今公開もしていますので、もし あの、GA の Python2 から Python3 にマイグレートしていこうというシチュエーションにある方がどれぐらいいらっしゃるのかというのをちょっと気にはなるんですけども、もし同じ境遇の方いらっしゃれば、あの、こちらの実装なども参考にしていただけるといいなと思いますし、ぜひあの、なんでしょう、同じ境遇を辿ったものとして、あの、いろいろお話しできればなと思いますので、もし、あの、こういった状況の方いらっしゃればお声がけください。 ということで、システム移行の戦略としては、ですね、まあ、あのこういったいくつかの観点の中から、まあ、GAE ・ Python3 に向けて、並行稼働しながら移行していくというようなアプローチを取ることにしました。はい、そして、まあ、移行プロジェクトで実際にどういうことを実践してきたのかということを、まあ、いくつかの観点で共有、もうちょっと具体的なところをですね共有したいと思います。 で、移行プロジェクトで実践してきたこと、大きく、まあ、平行稼働を実現するアーキテクチャをどのように作ったかという観点と、変更に強いシステムを目指してどんなアプローチをとってきたかということの2つの軸でお話ししようと思います。でまず、平行稼働を実現するアーキテクチャという方についてお話ししていくと、まあ、あの、 私たちのシステム、対象としている、今回移行しようとしているシステムは、まあ、ウェブアプリケーションの構成になっていますので、ユーザーが何らかのでリクエストを投げてきて、裏側にあるデータベースとシステムを通信しながらサービスを提供している構成になります。この時に、今回移行したい対象というのはちょうどこの部分ですね。今黒い黒枠で囲ってあるこの部分が対象のシステム、移行対象のシステムです。ここを置き換えていきたいと。 言ったときに何を担保すればよいかというのを考えると、まあこの入出力、インプットアウトプットの部分ですね、を互換性を担保しながら移行していくというのが大事になります。まあ HTTP API のインターフェースを変えないということであったり、あるいはデータベースの保存形式を変更しないということが、 まあ、あの、対象のシステムだけを、システムを置き換えて、互換性ある形で置き換えるというときに大事なポイントになります。で、これは、まあ、ちょっと規模は大きいんですけど、基本のコンセプトは、あの、プログラムのコード上をリファクタリングするときと同じでですね、外から観測できる部分、外から観測可能な API やデータベースの永続化形式といったところは変更せずに、 その内側に当たる部分だけを置き換えていく、変更していくということを、まあ、どのように、ちょっとこの、今回はシステム以降システム全体を対象にするので、リファクタリングより規模が大きくなります。その規模が大きくなる部分をどのように、まあ、開発しやすさを保って実現していくかということを考えてきました。で、まあ、仕組み全体を、あの、大雑把に先にお話しさせていただくと、まあ、えっと、 このシステムの切り替えはですね、GAE の Python に古いアプリケーションから新しいアプリケーションに対して、まあ、の URL の単位で、ね、1個ずつ URL1 つずつあの切り替えを進めていくというアプローチをとりました。なので、まあ、GAE Python 2に一度リクエストが到達するんですが、移行済みであれば、新しい Python3 のアプリケーションにアプロキシする、転送するというような構成をとりました。そして、まあ、データベースの方ですね。 この GA Python さんのアプリケーションも、あの、従来 の, この Python2 と同じ振る舞いをするためには、同じデータを参照できなければ、それはその機能を実現できないので、新旧のアプリからデータを相互利用できるようにというところを工夫をしていきました。ここからですね、この2点について、もう少し詳しめにお話ししようと思います。 まず、リバースプロキシの方なんですけども、どういうふうに実現したかというと、Python2 の方の従来のソース構ドの中に、こういった形でですね、デコレーターを書くことで、リバースプロキシを行えるような仕組みを用意しました。そして、この関数は、設定に基づいてリバースプロキシ先を切り替えたり、オンオフ切り替えをしたりということができるような仕組みになっていて、クッキーとかクエリパラメーターで変更できるような、 形を 実, 現行うの実装しましまたこういうふうにですね、クエリパラメータで簡単に切り替えできるようにしておくことで、まあ、開発者が開発中とか、あるいはまあ不具合が起きた時のデバッグの時とかにですね、あのどういった差があるのかなということをまあ簡単に確認できたりというところのメリットもありますので、こういった開発のしやすさ、使い勝手の良さというところの投資というのは、あの スムーズなシステム移行を行う上で、とても大きなメリットをもたらしてくれたと思っています。そしてもう一つ、データ互換性の方なんですけども、あのシステム移行後のアプリケーションというのは、まあ、既存のデータを正しく取り扱うというのが必要になります。でこの既存のデータというところが癖せ者 で, で、すねあの今作成されないけども、数年前まで作成されてたような古いデータというのも、 まあ取り扱うことが必要になってきたりします。で、それがちゃんと取り扱えていないとですね、問題が起こり、えー、問題が起こって対処して、えー、またリリースして対処してみたいな、こういった繰り返しにどうしても陥ってしまいます。まあ、こういった一度一度リリースしてみてエラー発生するために対応するというのは、心理的にもハードル高くなってしまうので、まあ、そういった部分のハードル下げる仕組みとして、あの日時のバックアップから CI 環境でリストアして互換性を検証するみたいな仕組みを作ったりしていました。こういった仕組みを作ることでですね、リリース前に不具合や非互換の現象を見つけて対処するというようなことができるようになって、スムーズにシステム移行を進めるということができるようになってきました。 そしてもう一つの方、変更に強いシステムを目指してという方は、ちょっと軽めにご紹介になるんですが、あの、二つですね、型を重視するということと、構造で秩序を作るということを意識して、あの、システム移行を進めていきました。一つ目、型を重視するという方なんです。型を書くというのは、あの、意図を明示するということだと思っています。で型を記述して意図を明示しておくことで、あの、 型が記述されていればあの、あの、型を記述しておくことによってですね、型チェッカーを使って、あの、その型が矛盾する場所を見つけて、見つけることができます。で型が矛盾する場所というのは、まあ、意図が矛盾する場所でもあるんですね。そういったところを、まあ、早い段階で見つけなっておくことによって、まあ、あのリリースする前に、あの、考慮漏れだったりとか、変更漏れだったりとか、いうところに気づくということが、 非常に、あの、スムーズな開発していく上で、まあ、重要な、あの、なんでしょう。機械的なサポートとしてあったなというふうに思っています。で、これらはですね、私たちは、あの、去年のパイコンとかで学んだことを適用してきた1年間で、本当に、あの、去年のパイコンでいろんな学びを得て私たちも実践してきたので、今回のパイコンを通じて皆さんも、あの、学んだことをぜひ実践してみてもらえるといいなと。 思っています。で、今日とか明日とか、本当に、あの、方の話とかも、あの、何人かの方、あの、セッションあるようなので、ぜひ覗いてみていただけるといいんじゃないかなと思います。そして、ごめんなさい。ちょっと時間なくなってきたのでペースアップしますが、あの、構造で秩序を作るという方ですね。アプリケーションの構造というと、皆さん、こういった構造を、あの、思い浮かべるかもしれないんですが、こういった MVC とかクリーンアーキテクチャとはちょっと違ってですね、違う視点で考えてみるといいんじゃないですかというご提案と、まあ私たちはこれを大事にしてきましたという紹介です。アプリケーションを支える構造を作るというところで、まああの、家を例にするとですね、家で一番大事なのは何だと思いますかというと、あの結構この土台だと思います。でなぜかというと土台安定しないと、まあ液状化すると不安定になっちゃいますというところで、 まあ、あの、土台が安定しないと家も安定しないということと同じように、アプリケーションも安定した基盤の上に、まあ、構築していくことで安定したアプリケーションになっていくというところが大きなポイントかなと思っています。で、まあ、私たちは、まあ、こういった基盤を作って、その上にいろんな機能、具体的なアプリケーションを実装して、それらを利用するエントリーポイントを配置するというような形の構造を実現しようということで、 工夫をしながら、あの、この構造を作っていったんですが、この構造をですね、実際の私たちの移行したアプリケーションの構造、こんな形をしているんですが、こういった構造をどういうふうに考えていけばいいのか、なぜ構造を考えることが大事なのか、みたいなところは、あの、ちょうどこのセッション、トラック2の次のセッションで、あの、同じチームのメンバーがお話ししますので、もし、あの、お時間があえば、 あの覗いてみていただけると嬉しいです。ということで、えっと、そろそろお時間ですかね、えっと。まとめ入らせていただくと、まあ、私たちが、まあ、レガシーシステム、どのようにモダンな形に書き換えていくかというところを、まあ、あの考えて実践してきたことを共有させていただきました。まあ、私たちの事例が皆さんの、まあ、参考になれば幸いです。そして、またあのこういった あの今回のシステム限らずです、ね。いくつかのシステム開発を行っていますので、ぜひ一緒に開発していく仲間あの募集してますので、興味持っていただけたらお声掛けいただけると幸いです。では、えー、本日はご静聴ありがとうございました。時間になりましたので、弓山さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。発表者の参加者の方、は発表者に大きな拍手をお願いいたします。 画面共有終了しても大丈夫ですはいありがとうございましたありがとうございました